ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。木を植えてます。木は、ボンドでつけて、段ボールで支えてます。ポケモンのトレーニングコートを作りました。ポケモンは、ダイマックス化しています。このポケモンはなんて名前でしょうかポケモン指人形があったので、置いてみました。この黄色の車両は、国鉄ソ80型貨車です。ソ80は、今、 北海道にある三笠鉄道記念館に博物館入りしています。このソ80は、ブームカッコアームみたいなところカッコ閉じがまっすぐなので、後期型です。クレーンが、ぐるぐる回るんですよ。かっこいいでしょう。実際に、活躍したかどうかは不明です。電車が脱線転覆した時に、使う特殊車両です。操縦車って言います。ソ80はもうないけど、 にあたる車は、こないだの品川駅線路切り替え工事で、スーパービートルという車両が活躍しました。ソ80は65トン、スーパービートルは64トンまで持ち上げることができます。かっこいい。ご視聴ありがとうございました。